始まりまりしたーシ ョ, ウリョウチャンネルショートですこんにちは今回はですねまあ今まで僕のドッキリ仕掛けられてきたのでドッキリをしたいと思いますどうしようかなえっとですね今回は今りょうちゃんはね今寝ててでちょっとそろそろ起こしてっていう時間になってて 昼寝中夜寝、ね、してるんですけど普通に起こすのはつまらないのでチューをしてどのくらいで起きるのかっていうのを検証していきたいと思います。 ハハ んフフフフフ起きて。 起こしてんだよ、うん、起きてよお、うん、起きて、うん なんカメラ回って何したのうってないうわーというわけで今回は。寝起きで うん起こすために中ュを何回できるかをやってみました<笑>ーんなことやっーるの<笑>、まあ。気になったら本編を見てください<笑>はいというわけで今回はここまでにしようと思いますチャンネルが面白いと思っていただけたら高評価とチャンネ ル, ンネル登録お願いしま す, お願いしますではまたお会いしましょうバイバイバ イ, バイ顔やばいっしそ<笑>